堂々と韓国を長老した日本のアイドルと名指しされたキングプリンス平野の仕様。玄関騒動の理由はご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスへのメンバー平野仕様が韓国で話題になっている。いい意味ではない。玄関疑惑で議論になっているのだ。 3月20日、韓国の複数のオンラインコミュニティでは、番組撮影で韓国を訪れた平野潮の映像が共有された。テレビ番組、キングプリンスルの撮影で韓国を訪れた平野潮の映像だ。韓国の首都は、パク。その映像で平野潮はソウルの象徴といえる ICRU の造形物の前で、 韓国の首都を問われると、パク、と答えた。また、知っている韓国語を尋ねられた際も、シェイシェイ、などと中国語を回答。韓国の建物を見て、意外と高いビルがある、などとも発言した。平野仕用のキャラクターを知っていれば、それほど驚くべきことでもないが、彼の今回の言動について韓国では、韓国を見下しているような発言、と受け止めた。 韓国メディアも大々的に取り上げており、知っている韓国語シェイシェイ日本アイドル、イヤカン騒動、日本アイドル平野仕様、韓国の首都圧迫、韓国嘲笑騒動、堂々と韓国を長老した日本のアイドル、といった見出しが飛んだ。とある韓国メディアは、さらに彼は韓国訪問について来館という単語の代わりに来日と言いを及ぼした。 一部では来日という単語自体が韓国を日本の植民地と認識し、韓国を訪問すること自体も日本を訪問するのと変わらないという意識から出た単語だと強く批判している、などと書いた。韓国のオンラインユーザーらは、他の国を訪問しながら備えるべき最低限の礼儀すら見られない、嘲笑しようとすればするほど愚かに見えるだけ、無礼にも、 程度がある、などの反応が相次いだ。世界を舞台に活動することを望み、来たる5月にグループを脱退することが決まっている平野志洋。現時点での韓国の反応は厳しいものと言わざるを得ない。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。